キンプリ、デビュー発表5周年記念日のトリプル止めで他にファン歓喜。嵐でもなしえなかった、記録あと2年で1位。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月17日にスタートした、ジャニーズの人気グループキンプリことキー、NG ・エ g ジー・アンドスの長瀬レン、23。 が出演する、女優の広瀬すず24、主演のドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK。初回の放送日である17日には、広瀬と長瀬が朝から様々な番組に出演した。今回 TBS の連続ドラマに初主演する広瀬さんの相手役に選ばれた長瀬さんは、今作が初となるラブストーリーに挑戦。 ドラマの脚本は、アスナロ白書、1993年富士テレビ系、ビューティフルライフ、2000年 TBS 系、オレンジデイズ、2004年 TBS 系、といった、数々の恋愛ドラマをヒットさせ、恋愛の神様の異名を誇る脚本家北川悦司さん、61が担当します。 これだけの環境が整った状態でのスタートということで TBS も全社を挙げてもうプッシュをしており放送当日の17日は朝からザタイムやラビット続けて昼帯やゴゴスマからゴーゴースマイルからそして N スタやバナナサンドまで立て続けに6番組に出演する働きっぷりでした芸能指揮者ファンからは絶対見るから 簡単ふ。レン君毎週見られると思うだけですでに楽しみなんですけど、こんなにいっぱい、楽しみ。簡単ふ。こりゃすごい録画祭り。朝から夜まで幸せすぎ、るー。と、盛りたくさんな様子にお祭り騒ぎとなっていた。四角金プリにスマップ継ぐ第記録1月17日は、金プリにとって特別な日となっている。 長瀬さんのドラマ放送がスタートしたことも、そうですが1月17日はキンプリがデビューを発表した日でファンの間では毎年記念日としてお祝いするのが恒例となっています。さらに今年は、17日に、キンプリの2018年のデビューシングルである、シンデレラガールが、オリコン週間シングルランキングで39位になり、 トップ200うちへの通算登場週数が233週を記録したことが発表されました。これでシンデレラガールは歴代シングルロングセラーランキングで歴代1位のスマップ世界に一つだけの花2003年の324週に次ぐ歴代2位となる快挙を達成しました。全能。この記録にキンプリファンからも 最高の6人でジャニーさんに直談判してデビューしてくれて、ありがとうこんな日にめでたいニュースが出るのも嬉しい。寝嵐でもなしえなかった記録。すごいなあ。あと2年で1位になれるから頑張ってほしい。キンプリに1位になってほしい。シンデレラガールはずっとずっと愛され続ける曲ですね。いつも笑顔をありがとうございます。と祝福のコメントで溢れていた。 5人体制のキンプリが終わりを迎えようとしている中、ファンが一丸となってキンプリの記録を更新し続ける現状。本人たちも心を動かされているに違いない。近く、スタッフみんなでキ運ンキンしてました。長瀬角と広瀬鈴の元死すぎる青春時代1月17日に夕暮れに手を繋ぐ。